ヘルレイザーの PTB 来ましたエースが鎖解除の箱を拾ったなあれを開けるとキラーがその人の元にワープできるから狙われる率高い釣られてない人とか負傷してない人が拾うと タゲチェンジできるかもしれないから、トンネル対策になりそう。エースが箱を解除したね。ちょっと遠いな、誰か行ってるか行った方がいいか 助けられたなら固有つけようかないた、うん、ってる、うん、よし行けた俺は固有回すぞ。 窓まで間に合わなかったか回してたの知ってるはずだから来るよな来たしまったこっちにみんないるのか こっちは発電機回してるから離れなきゃ。 ちょちょちょエースなんてそっちまずいぞ。なんでエースも俺も追われてないのエース一緒に直そう。ありがとう二人とも。これは回しきれる。 目の前にいたああみんな箱開けてたのか新キラーのパークで閉じられてるのか早く回させてくれまずいぞデボアだ とりあえずあと一台にしよう間に合った<音声>こっちに来ないあれは民家 とりあえず治療しよう。デボアかいや誰も釣られてないから不死。みんなまた箱解除してくれてる。光ってないトーテム探さなきゃ。地下 か, か残りの発電機どこだろう。声でバレたか キラーが離れた今がチャンス急げーすこの辺にトーテムないかな こっちに来そうで怖いだめだ、これじゃないここ見ターだったエースがバレてそうだ救助に行こう ああ、デボア壊せないようになってる。ダメだ、戻ってくるぞ。ンは猫持ってなかったか。まずい俺までバレたら。 メントされた離れたらデボアを壊したいエ、えースマって今解除して呼ぶのはまずくないか も無視しててわざと呼んだのかさ、うん、よな全然間に合わなかった俺には苦が重すぎるぜ ごめんつんだちょっと待ってなさい俺をディナーにするのやめてください んな距離じゃ意味ねーああああダメでした。ああああ